レッスン15現実的な単一更新ですステップ1、電磁放射能のモチモードの表現です。そして、今までの話してたことについてなんですが、それが一つの周波数としては解析してたんですね。そして、それが調和振動子なんですけれども、それもその調和波になるんでしょう。 そしてそれが一つの周波数しか使ってなかったんですが、それの解析としてはしやすいなんですが、それが無限大には連続的にはしない と, と、そ, その書き方が合いません。そして単一更新なんですが、それがまあ当たり前にはそれがえっと場所と時間には限られているので、それが波速となります。Wave packet になります。 発足としては、解析なんですが、それが複数の周波数を入れるべきですね。そうすると、それの足し算にすると、この形の発足になるんですね。それが、最初の方には0からなって、そしてこの発足が出てきて、そして0に戻るんでしょう。そして、今までの話したんですが、 この正の電の成分なんですけれども、この電波なんですが、こういう状態になりますね。そして、それが、このエプセラン M が一つのモードの、うん、変更のベクトルなんですけれども、そして、K ベクトル が, がそれのモードの進む方向のベクトルですし、そ, そして、 この r のベクトルがその1。そしてこの cc はその複素数の公約ですね。そして m モードなん、モード m なんですけれども、それの変換、えっと、変更と周波数で決まります。こういうふうに書きますが、そのエプセラン m のベクトルとオメガ m で、そしてオメガ m イコール、光の速度をかけるこのベクトル K の絶対値です。 それから、今まではシングルモードで計算してたんですけれども、これが一つのコードだけなんですが、そして、今回は、モルチモードを計算したいんですが、それが、えっと、同様の手法としては、になりますので、今回には、ステップバイステップで計算せずに、直接その答えに行きます。そして、 この量子シカの手法としては、まあ、複数のモードが入ってるんですが、その各モードが分離されてるので、相互作用はなしで、それが全ては独立になってます。それから、これが、その、相互作用がない調和振動子になります。そして、 この量子化されているハモトニアンが H hat R なんですがそれが M の和で H bar omega m かける a hat M dagger A hat M プラス s 2分の1になります。で、これがいつもの量の子化のルールとしては A hat J A hat K dagger の交換子が equal delta ルル Jk そして、a hat j, a hat k の交換詞、イコール a hat j dagger, a hat k dagger の交換詞、それが必ず0にしなければなりません。そして、これが重要な結果になります。で、こういう値と、こういうベクトルなんですが、これがいつもの通りには、h hat r かける ket イ な, な, なんですが、それがコール a l e ket イになります。で、この場合には e はエネルギーですね。それから、独立のモードとしてはそれが で, できますので h、h hat r イコール m の和 h hat m と, として、各数式としては h hat m nm でこの場合には、この ket nm はそれが m のモードの n のシングル、n のコシの状態なんですけれども、それが equal enm ket nm になります。で、この number ーモードなんですが、数状態としては enm equal h-bar ガ m nm plus 2分の1になります。 そして、複数のモードのなんですが、マル チ, マルチモードの と, としては、ケットファイと書いて、そしてこれが、テンソル の, の外積なんですが、ケット N1、テンソルケット N2、テンソル続いてケット NM。そして、これがまあ独立 に, になってるんですが、 こういうふう に, には書けるようにはしたいと思います。で、こっちの方が書きやすいなんですが、ケット N1、N2、N3 続いて NM になります。そしてこれの意味が、モード1には N 項の格子が入っているという意味ですね。そしてこれが、モード2のとしてはそれが N2 の数が入っているんでしょう。そしてこれも、 普通の書き方 と, としてはしたいと思います。そして、エネルギー の, のはなんですけれども、H hat R かけるこのエ e t N1 Nm なんですが、それがもちろん、M の和としてはそれが H hat M かける同じベクトルなんですが、それがもちろん、M の和の Em ケット N1,N2,Nm 続きます。そして、真空の状態なんですが、えっと、ケットゼロとか、えっと、短い手法としては、書き方としてはしたいと思いますが、そのケットゼロイークルケットゼ ロ, カ マ, ゼロカマ連続で、これが全てのモードには格子が入ってないので、合計としてはそれもゼロになっているんですね。それから、 モーチモード の, の, の数状態なんですが、それが、モード1には N1 の格子が入って、そして2には N2 が入って、それが、そのキュームステージ、真空状態の Ket0 なんですが、それがかけるこの表現になります。前のレッスンにはこの表現を作りました。そして、 電磁場の 演, 算電の演算子なんですが、e hat r イコール m の和 i ε m vector 大文字 ε m1 かけるこの表現になります。で、これが各モードの電場の合計に な, るになりますね。そして、それの正の分なんですが、 e hat m r e コール l m のは i εm vector お文字 εm1 a hat m e の i vector k dot vector, vector km dot vector r になります。それから問題は何で す, ですがこの 演算子は Observable にはなりません。それがエルミット演算ではないので。ですが、これ、こういう表現を使うと、これが計算しやすくなりますので、これが使いたいと思います。そして、フォトン の, の検出なんですけれども、単に少子としてはその光や検出なんですが、 いつもの通りには、こっち側には D がディテクターで、R はそれの直行のベクトルと位のベクトルなんですが、Psi、プ e t フティが・ s i がその持ち、えっと、モ, モードの状態ののとして表現して、そしてその単一格子 の, の検出の確率が、それが Surface の DS として、 それから、その時間 と, としては、測定する時間としては、それが Time Interval で dt。そして、それが t の時間 で, では測でりたいので、こういう表現になります。dp vector rt equal w1 rt ds dt。で、この w1 がその、Single、Photon Detection のファンクションになるんでしょう。 そして、その w T -E、r t イコールこの表現なんですが、これが、ベクトルなので、ベクトルの長さ、大きさの事情なんですが、中には m の和としては日の表現として、それから、この部分が、その、ディテクターの精度なんですけれども、 この前のレッスン で, で, で作って使ってた表現なんですが、この S が、がこの Z 大きさの記号としては、それを外でつけてあったんですが、それが、今回は周波数としてはそれには依存しますので、外じゃなくて、この表現の中には入 れ, れるべきです。ですが、まあ、基本的に、今回のレッスンとしては、その、 書くモードの周波数としてはあまり差はないので、これがまあ大体一緒と考えてもいいんですが、正常で書くとこういうふうになります。そして、真空のことなんですが、これが先の定義した状態で、そしてこれがエンプティーになってません。 シングルモードなんですが、それが今回、この前のレッスンで計算したんですが、それがシングルモードのエネルギーとしては2分の1の H bar オメガになります。そして、モルチモードの真空も同様にエンプティではないんですが、計算するためには、今回には E モルチとしてはそれが H at hard,H at h-hat-r の演算値としては、それが、bra0 と ket0 に, には挟んで、そして、展開にすると、この表現になるんですが、それが m のは、h b a r omega m かける、この bra と ket に挟んで、そしてそれがプラス2分の1になります。ですが、その bra0、 A ハッ t d ー g M, A ハッ t M ket 0 が, が0になりますので、これ が, が0になって、そして残りのは M の和で2分の1の h b ーオメガ M になります。で、えっと、M の数なんですけれども、いくつかのモードがあ り, ありますが、それを計算すると、まあ、M のあり得るものなんですが、それが無限大にはなるかもしれないので、これ、この 合計が無限になる可能性がありますそれが、トモナーガーとシュウィンガーとファインメンガが1965年にノーベル賞をもらったんですが、それがあの繰り込み理論なんですが、それを使うとこの計算がうまくいきます。今回にはそれが必要はないので、今回にはそれが説明しません。